次はラティフを動かしてみる。でラティフというのは、先ほどからお話しているそのマークアップの整形系の中でも、今回皆さん使ってもらうシステムなんですけれども、それをまず体験していただきましょう。コマンドの書き方は後回しにして、まずサンプルファイルをそのまま整形してみます。現在いる場所は私は PWD、ここにいますけれども、それではここにサンプルファイルを持ってきます。 コピーですね。コピーのクラス DBCL18 のサンプル10って。それを、えーまあ、同じ名前でコピーしてきました。で、で今これだけあります。で、えー、これをラテフを使ってコンパイルする。まあ、成形するんですけども、それは platef というコマンドを使ってください。p l a t の いっぱいメッセージが出ますけれども、これは、割とメッセージをいっぱい出すシステムなんで、特に途中で止まらなかった場合は問題はないです。で自分でファイルを作った場合は、途中でハテナと言って止まっちゃうことがありますけど、その時には、X リターン終わらせて、もう一回修正してくださいで。最後まで終わった時には、d v のいろんな範囲ができてますけども、この DVI というのが出力ファイルなんですね。 で、その結果はまず画面で確認することができます。それには pxdvi。これはプレビューアーといって、画面で整形結果を見られると。pxdvi のサンプル点 d v i で and。新しいモードを作りますから and をます。そうすると、このようにラテフのサンプル文章の次のページへ行きたい場合 でまあ、この辺をこう拡大してみたりする機能もついています。きれいにできていると思いますが、どうでしょうか。終わりたいときには、ファイルメニューのキット。では、先頭のよう。ちょっと、バックスの3。では、これはテキファイルをいよいよ見てみます。 そうすると、そのサンプル文書の先頭部分はこういうふうになってるんですけども、いくつかコメントアウトになってますが、今は12ポイントの4番になってますけども、これをじゃあ例えば、えー、これ を, パーセントをコメントにして、12ポイントの2カラムの4番に。もう一回、えー、インピーとを動かしま それから、え PSDY、ー、そうすると、これだけで2から2段組に変わっていますね。えー、まあ、どうでしょうか。じゃ今 A4 番でしたけども、A5 番にすることもできますよ、ね。これで保存します。今度は、サイズが A5 番のサイズに小さくなっています。 ページ数は増えています。まあそういうふうに割と自由にできるわけです。皆さんもぜひやってみてください。で、先ほどエラーが出るという話です。例えば、このドキュメントクラスっていうコマンドで先頭のこのバックスラッシュがなかったと保存 し, します。そうすると、この3行目のドキュメントのこれが変ですよ。止まりますよね。 止まったときは X。まあ、とにかく止めますというのは X なんですね。そこで、ここをよく見て、あ、このバックスラッシュがないよと思ったら、ここをバックスラッシュをつけて、もう一回保存して、えー、実行してください。何も言わずに終わったときは OK ということになっています。ちょっとコメントは直してみましょうね。このコメントしてるだけじゃなくて、他のものも皆さんはぜひ試してみてください。 それでは演習ですけども、えー、皆様もサンプル点っていう入手して成形し、結果を確認してください。で、えー、冒頭のドキュメントからす指定を、まあ、変更してみてくださいで。単にできたというだけじゃなくてね、指定を変更したときに、綺麗に見えるようにどういう工夫が見られるかというのをよく眺めてください。さっきのその、二顔を使って伸ばすとかいうのもやってますし、それから、えー、その幅が狭くなったときとか、結構成形が苦しいんですね。 そういうときは幅が狭すぎますとか、そういうふうなメッセージはこれに出るんですけども、それもよく見ていただくと、なんかわかることがあるかもしれません。